はい。えー、徳島市の慢性腰痛専門辻生体院長の辻です。本日も動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。えー、っと、昨日が月曜日で、今日は火曜日でですね、あの、昨日ちょっと税理士さんとかと打ち合わせとかあって、いろいろこう<咳>、一日こう、お休みをいただいて、まあ、雨降ってたんでね、まあ、奥さんの買い物にちょっとついていたりとか、まあ、自分の時間とちょっとこう、委のことと、まあ、してたんですけども、今日はまた火曜日から、 元気に、ね、治療させていただいたんですけども、まあ、朝から今は夜の8時過ぎなんですけども、まあ、休憩を1回も取ることなくえっとずっと治療してたのでやっぱりですねあの治療やってる時はねあの患者さん治したいっていうのであの元気元気でこう、まあ、見ることができるんです終わった後はですねちょっと顔がですねあのもう疲れモードというかですねやっぱり終わった後がかなりこう急にぐっと疲れが来るんですね。 あのー、ちょっと30超え出してからですねちょっとずつこう体の疲れをあの少しずつ感じるようになってきたのでやはりこう自分のケアをもうちょっとですねあの増やしていきたいなと思っておりますまあ毎日ストレッチとかいろいろやってるんですけどもやはりちょっと頻度的に足りなくなってきているのかなっていうのもあるのであの自分の体っていうのがやっぱり資本だと思うのでえしっかりケアを自分のもやっていきたいと思いますはいでえっと椎間板ヘルニアの話をまあえ何度か 前回もですねあのお伝えした通り、こう椎間板ヘルニアで骨が異常があるっていう風に、えー、なってるんだけども結局やってることは筋肉っていうものに対してこうアプローチをすると、えー、そこに大事になってくる部分ですねあのどこの筋肉がっていう風にやはりこうそこが大事になってくると思うんですけども椎間板ヘルニアの検査でですねあの SLR とかラセグ あっていいううのがあるんですけどもどういったも寝のたの上向きに寝た状態で足を上げることによってまああの術者がですねまあ僕がこう足を上げることによって痛みがえー来るかそれで余計しびりた代する場合にヘルニアかどうかっていうのをあー判断するっていうまあものなんですけどもまあこれは別に引っかかる引っかからないのは別にいいんですけど基本的にこうやはりヘルニアじゃなくてもですねあの腰が痛い人ってやっぱこれがなかなか でできない場合があるんですヘルニアだけじゃなくてもですねあのまあ普通はですねこの治療する側がですねこう足を持ってこう足を上げるんですねでここで30度以下で こ, うこの辺で痛みが来るとかですねあっていう場合は結構重症でこう足を上げていって、まあ、上に上がればあまあ問題はないっていうところなんですねもしくはこう膝を立て、まあ、軽い状態でいくと、まあ、きつかったらですね無理しにくい。 無理してする必要はないんですけど、まあ、この状態で足をこうやって上げるとかですね、まあ、こういう感じでこの足上げ動作ですねあの当然この足の重みがですねここ の, あの腰部分とかにかかってしまうの で, あのでこれは足の重みですねっていうのにこの腰が耐えれないという場合ですねなのでこいつこの足の重みであったりとか左右差を比べていただいてちょっと重いなっていう方であったりとか なんか こ, う可動域です、ね、この可動域、行きやすい方とあと行きにくい方があるというふうになると思いますので、まあ、ゆっくり上げていただいてこの痛みがあるところであこれぐらいで痛いんだなとか、まあ、これぐらいで痛いんだなというのを確認していただいてじゃこの時に何が大事なのかというとこの時ってですね結構この腹筋群とか大腰筋というお腹側に通っている筋肉をかなりこう負荷がかかるんですね。ここののの時にこのお腹の部分 なので調べていただきたいことはですねこの状態で足を上げることによって腰が痛いんだけども腰が痛いとか足にくるんだけども上げやすさであったりとかがお腹を操作することに変わるっていう感覚を覚えていただきたいんですね。であの大体この腹腸筋っていうこのお腹の真ん中のラインとかあのこの側面の大腰、まあ、筋っていう部分ご自身ではちょっと分かりにくいと思うので左右両方、まあ、一緒にやっていただきたいんですけども。 おへそのこのど真ん中ですね、おへそ の,、まあ、このど真ん中、おへそがあってこう上の方にですね、こう伝っていくと溝落ちに当たるんですね溝落ち。でこのハの字にですねこう肋骨がついてるんですけどもこの溝落ちの部分から少しですねこのハの字の方に少し下ったこの辺り、えー、この辺りをですね真下方向にぐっと圧迫を加えてもらうんですね指でぐっと中に入れてもらうんですねこういう感じで。 ぐっと入れ込んでいただいてでこのお腹にぐっと指を入れ込んだ状態で足を上げるとめちゃくちゃ実を上げやすいんですねこういう感じですごくこう今でもこうかなり軽いんですよなのでもしあなたの腰の痛みとかヘルニアって言われた足のしびれがですねあのこここのののお腹の部分ですねここの 部分をキュッと回した方向に押さえて、まあ、大体8は結構強めに押してほしいんですけど強めに押した結果上げやすいのであればお腹の筋肉があなたの腰痛に関連しているっていうことなんですね。でポイントとして今1点挙げたんですけども当然ここだけじゃなくてあの腹直筋の部分ですね。ここは交差する部分なんですね。えーまあ、横隔膜ととかか大腰筋筋、まあ、いろいろ腹直筋、まあ えー、交差する部分になるんですけども、えっと、普通の腹直筋でいうとですねこのおへそから指2本分のところぐらいに腔血ができやすいのでこいつをまた真下方向にキュッと押さえていただいてこここですこのおなかの部分をグーッと真下方向に押さえていただいて足が上げやすいのかどうかでこれだと人によって引っかかる部分が違うんですね。なので、えー、どこが 上げやすいいっていう風に感じるのかもしくは痛みは取れないけどもち ょ, あちょっと痛みが減るとか何かどうかこう変化があるようであればですねあなたの痛みっていうものに対して、まあ、ヘルニアであろうが普通の腰痛であろうがですねここの部分お腹部分っていうのがあなたの腰痛に関連をしていますので。よくこう 言うじゃないですか。あのー、腰痛くなったら腹筋にしろみたいな。でも腹筋なんてできないんですよ。腰痛いから。なので、やらないといけない腹筋を鍛えるっていうことではまずなくてですね、腹筋っていう腹筋群とかあ、大腰筋っていうお腹周りの筋肉を緩めてあげて腰への負荷を減らしてあげる、引っ張ってる部分を緩めてあげるっていうことの方が、腹筋を今つけるっていうことにも大事だったりするんですね。で、もし大腰筋、まあ今1点2点言いましたけども、3点目を言うのであれば大腰筋。 まあ、こっちの方がですねちょっと分かりやすいのでまずこっちを先お伝えしたんですけども引っかかりやすいポイントでいうとこの大腰筋っていうこのおへそがあってですねここから指大体5本分先のへっこんだ部分この部分に対して真下方向にぐーっと指を放圧してあげてでまた足を上げたことによって上げやすいのかどうかっていうのを試していただいてもしそれでえ少しでも変化があるようであればそのまま30秒間ぐらいですねその部分をマッサージをしてあげて。 また動かしてもらって手を離して動かした状態で変わっている少し変化があるのであればあなたの痛みに必ず関連していますのでそれを毎日続けてみていただくことをお勧めしますはい、では動画をご覧いただきありがとうございました